はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、いつもね、お世話になっている、博多デブちゃんの海さん、高田の馬場にあるね、お店のオーナーさんなんですけれども、デブちゃんさんでは、都内ではね、なかなか食べられないような、 品の本格的な豚骨ラーメンがいただけるお店なんですが、そんなね、オーナーさんに都内で美味しい豚骨ラーメンはどこに行ったら食べられますかと作ってる方にね、禁断の質問をしてみました。そしたらですね、高円寺にある ラーメンケンタさんという、豚骨ラーメンのね、お店さんがめちゃくちゃうまいという情報をいただきまして、本日はね、カイさんと一緒にそちらのケンタさんでその豚骨ラーメンを食べていこうと思います。そしたらもうね、カイさんお店の方にいるらしいので、ちょっと向かっていきましょうか。お店もがっつり商店街なんですね。確かにこの感じ、公園寺らしいな。お疲れ様です。 とということですね、ただいま、えー、ラーメンケンタさんの方の店内に入っております、えー、本日はですね、えー、ちょっと営業終了後に撮影をさせていただいておりますので話しながらね、えー、ちょっと撮影を進めていきたいと思います 最近よく会うっていうかもうほぼ準レギュラーみたいになってますよ、ね、<笑>うちのチャンネルでは申し訳ないとりあえず今日はですねあの普通のラーメンに替え玉をちょっといただこうかなと思っておりますで健太さんの方ではですねあのツイッターの方にも書いてあるんですけれどもライスの方がですね持ち込みかということなので先ほどちょっとファミリーマートさんの方に行ってきて塩おむすびを買ってきましたんで<笑>、はい、そちらとねともにちょっとあの い, ただいていこうと思いますあっいただきますありがとうございますうわっ 本日ね、注文させていただいたのがラーメンに、えー、ネギトッピングでございますね。ちょっと先にいただいて、どうぞどうぞはい失礼いたします。ありがとうございます。いただきます。この色味と泡感と、もう完全に熟成しまくってますね。ゴールドなんだわー。ああ。うわ、ん<笑>。うーわ。いただきま す, きますうわ。 <笑>ではな、このね、豚骨ラメーメンといえば、あの、細ストレートでいただきます、<笑>うん、<笑>あ、うまい、この飲み込んだ後の伸びがすごいですね、うん、後から来る感じで、うわー、<笑>うまい、<笑>うん。 このの店内の感じ、いいですね、うん、何僕も替え玉お願いします。貝さんに習って 玉入れる前ににんにくを削るということで階玉来たらすぐいけるんでなるほど削りますいいよ。<笑>いいっすね自家自家入れいいっすね<笑>久々にバリカタで食いますね、うん。普段指定しないので、うん、あ, ありがとうございますありがとうございますうわうますうじゃちょっとこれ入れていただいてすぐ<笑>うわーいいなあ あ、うまい。素晴らしきンオッケー。うまい。で、おるかいね。うん。博多豚骨の麺って、独特ですよね、うん。割り方にすると、ポキポキとの食感はあるんですけど、歯 に, にネットネットくっつくような、ネットリ感があって。いやー、うまいな、やっぱ。 はい、最初だけね、はい。夜、夜、うどんやってるんですか。うん、あ、はい、ご。はい、よくツイッターアイアンのうどんの方も、体験しております。で、うん、これ、ちょっと、にんにく入れると、やばいですね。めちゃくちゃうまい。うん。え、女の人多いね。今日、一人で、いや、ね、女の人多い よ, 多いよ。多いね。キスの予定がなければ。キスの予定がなければ、全体に入れた方がうまいですね。うわ、ちょっと。 業態ないですはい作り方はもう全然一辺倒じゃないん で, ーーで全然違うですね真逆作り方はよろしければちょっと次階段またお願いしていいですかじゃあ次やわでお願いしますかはい、はい、そろそろご飯いっちゃっていいですかね今回2種類買ってきてきまして塩おむすびとせっかくなんでこの明太子漬けサーモンってことで九州風に用意してみましたこんな感じでね、はい、ありがとうございますいただきます 続いてですねヤマの替え、はい、玉いただきましたまたヤマもうまいっすよねも、まあねねうん、<笑>うまいちょっとね、ここでさっそおにぎりを投入していきましょうこれでちょっとネギとニンニクとで おーまおにぎりはありますねうん九州って、うどん屋さんもラーメン屋さんもそうなんですけど簡単にショーケースがあってお客さんが勝手に開けておにぎりするスタイルのところがあるんですけ、うん、それこそ、冷たいおにぎりですよねうん、相性がいいうんちょっうんうますうま う次いっちゃおうもう一つ替え玉いいですか肩でお願いしますいいはい結構残ってますね上 手, です上手ですか上手です食い方でこう、やっぱ替え玉をしていくとどんどん油分もなくなっていくので、うん、逆にその臭みがアップしてくるというかあそうです、ね、これがまたいいですね温度下がると香りも食べやす、うん、くなっていってまたちょっと表情変わりますね いや、俺、博多ラーメンの時、しゃべれるわー。<笑><笑><笑><笑>なんか、あ、消な方でも、ちょっと頑張ってでも、一回替え玉していただきた い, っっす、ね、い, いたですね。雰囲気変わりますよねあります味の。あ、お肉まで、片めと、やめで、そのね、麺の水分感も違うんで。また、それはそれで味も変わりますし、なんかいろいろ試してほしいですね。でも、これ、あえてあれなんですよね。自分で食うっていか。替え玉のタレ入れないで食うんですよああ、うん。 そうすると、なんかね小麦のその溶けたとろみ感が増してなんか不思議な味になって、うんねうん、塩味がいらないのにあかりますちゃんと塩味がある。うん ままたかか い, いいいいい玉でででですすす普通でお願いししはい、ここで明太子投入うん。うんうん 明 太, 子ありまね、<笑>明太子合いますよね合いますねわー<笑>やっぱ一杯目が食ったら多分しょっぱいなと思ったんですけど今塩分も抜けてるん で, ち ょ, んいいで、ね、ちょうどこのバランスが良くて<笑>うまっしかもね、俺はやっぱ片ラーメンに合わせる明太って安いやつでいいと思、まあ安いやつでいいと思、うん、ね、いいやつじゃなくて、うんうんうん、あ、うん、あうまいうまっ うんうん、うんそうですね、ああここ食べるの早いっすねあここのスープ<笑>うまいよかっ た, よかった美味しいやっぱりちゃんとした博多ラーメン屋さんっていうのはこのホップがうまいだから本当にそのそこまで飲んでてもきれいに飲めるというか、うん、これがやっぱすごいなと思うんですよね、まあ、多すぎると焦げるんですけど、ね、<笑>えどうす<笑> ありがとうございます。 ということでですね、本日はカエさんにご紹介いただきまして、ラーメンケンダさんお邪魔させていただきましたが、本当にこの今まで食ってなかったことを後悔するぐらい、<笑>とんでもなくうまい豚骨ラーメンでございました。よく聞くんですけど、博多の方こっちにいらしてる方で、現地で昔食ってたあの味が食べたいけど、こっちでなかなか食べられないてる方結構多いと思うので、ケンダさんとかカエさんとこのお店さんに行っていただいて、本場の味を味わってもらって、懐かしい気持ちと、で、こっちの方はね、こんなに現地の豚骨ラーメンってうまいんだっていうね、ことをね、知っていただいて、